はい。では第10、第20回 CJCC 日本語教師研修会。2週目ですね。まあ、2週目うん。2週目の1回目のビデオです。はい。今日は、まず今週作る、皆さんが作る課題ありますね。課題を見せます。ね。こんなものを作ります。えー はい。見てください。これは私が最初に例としてね、作ったもの、一周目に作ったものですけど、まあちょっと違います。何が違うかというと、音声のこのスピーカーのマークがちょっとたくさんありますね。はい。例えば、えっ、ー、と、この彩りは音声ファイルがたくさんあります。ですが、 音声ファイルがあるところはこういうところですね。0101とかこうスピーカーのマークがあるところそれ以外のところには音声がありません。でも私たちは、えー、授業をするときに音声がないところでも何か日本語を聞かせたいとかクメール語で説明をしたいとかそんなことがありますよね。ですから音声がないところは自分で作りましょう。 とということですちょっと聞いてみましょうか例えば「第1課レストランで働いています」とかじゃここをクリックしてみますね「日本に行ったらしたい仕事がありますか?ね」ねそのまま読んでいますねとか「こののページは全部機械の音声です1お久しぶりです」 久しぶりに会った人と挨拶することができる。1、会話を聞きましょう。久しぶりに会った2人が挨拶をしています。はじめにスクリプトを見ないで会話を聞きましょう。1から3のイラストの2人はどんな関係だと思いますか ?A から C から選びましょう。はい。ね。こんな機械の音声も入ります。それと、 ただ読むだけじゃなくて A は友達 B は先輩と後輩 C は知り合い知り合いはわかりますか知っている人ですね。友達じゃありません。先輩後輩でもありません。家族でもありません。知っている人です。 はい。では、スピーカーを押してください。スピーカーがないところを押すと答えが出ます。はい。まあ、ちょっと適当にやりましたけど、この、ね、スライドに一つ、なんか授業のように、あの、音声入れることもできるということですね。はい。他には、 えー、最後にどこに入れたかな例えば、じゃあ、シャドーイングしましょうっていうところがあるんですけれども、シャドーイングって結構難しいですよね。だから、こうやってファイルを3つ作って、作りました。じゃあ、一番最初にシャドーイングするときは、お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですかはい。 おかげさまで。はい2回目にするときは「お久しぶりです」「お久しぶりです」「お元気ですかはいおかげさまで」はいで最後は「お久しぶりです」おです「お久しぶりです」「お元気ですか?」「はいおかげさまで」はいわかりましたかえー、番番番目、2番目、3番目、全部。 音のスピードが違うんですね。はい、ね。シャドーイング難しいですけど、だんだんゆっくりなスピードから最後は自然なスピードに。したらやりやすくないですかね。まあ、こんなことはいですから、今日はですね。まあ、ここでなんか講義をしてもいいですよね。はい、このようなスライドを皆さんは作ります。 ちょっっと待ってください ね,、はい、こ, こ, ねここを押したら皆さんいつでもこのスライド私のさっき見せたスライドを作れますから見てくださいね。はい、で作るものはこんなもの自分の声が入っているそれか自分が作った声が入っているさっき見せたスライドの中に中では私が話しているところもありましたあと機械の声もありましたこれも私が作ったものです。 ね、こういうものが入っているそれと編集した音声ファイルが入っている必ず一度は切ってみてください、はい、今日今回は音声ファイルを切るとか貼るとかそういうことをします、ね、ですからその課題を出す時にも必ず一度は切ったものを課題に入れてください、はい、イメージができますでしょうか ね、あのでもちろんすぐにはできませんからこの4つのビデオを作ります。私がこれから見せます、ね。音声ファイルを自分で録音する。音声ファイルを編集する。音声ファイルの再生スピードを変える。音声ファイルをスライドに入れる。これ全部10分ぐらいのビデオをあのアップロードあげますから。 ね、それを見ながら課題をやってみてください、ね。もちろん今回も課題は彩りを使ってもいいし使わなくてもいいです。皆さんの学校で使っているものとかそれでもそれが一番いいですね。実際に使うものを作るのが一番いいと思いますけど練習のために彩りを使ってもいいです。はいそれではこのビデオはここまでです。